テレビ朝日はミュージックステーション2時間スペシャルを7日午後8時から放送する。この度、キングプリンスが月読み、シクストーンズが暴れろを披露することが分かった。この日の2時間スペシャルに出演するキングプリンスを昨年リリースされた平野紫耀主演ドラマの主題歌月読みを披露。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 と明かすと、高橋山は、夜中までみんなとダンスの練習をしたのは青春だった。岸優太も、リハ期間は毎日筋肉痛でした。と振り返った。そして、月読み、和 M ステ初披露ですが、精一杯魅力をお伝えできるように頑張ります。と平野神宮寺優太も、全力でパフォーマンスをお届けします。と、約束そして長瀬も目を離さずに見ていただけたら、 と呼びかけた。シクストーンズを最新シングル、アバレロをパフォーマンス。溢れ出す本能を解き放つ、型破りな超攻撃型ヒップホップティアユングへの同曲は、魂を奮い立たせるような、熱量の高いパフォーマンスにも注目が集まるアッパーチューンだ。同曲を、シクス